皆さんこんこにちはブロ学学グのとしです今回は静岡県富士見中学校の令和2年の入試問題算数の大問の2を解いてみたいと思います大問の2は短い文章題で4問あります前半に2問後半に2問このように解いていきますでは問題見ていきましょう お父さんからもらったお小遣い6000円を兄と妹の2人で分けます兄は妹の 1.5 倍もらうように分けたいと思いますこの時妹のもらう金額はいくらですかとこういう問題ですこの問題実は線分図を書くと簡単にどういうふうに解けばいいかがわかりますまず 兄と妹兄は妹の 1.5 倍もらいますですから妹がもらう分は1と考えます線分図で1ですねこれは1、ね、ででお兄さんは妹の 1.5 倍ですから1とあと 0.5 と 1.5 とそして2人を合わせると 6000になるのでこの線分図を1つにまとめると妹が1そしてお兄さんが 1.5 とこうなりますよね妹がここでここで1とであとお兄さんが 1.5 あるのでここからここまでは 2.5 ということになりますそしてこの 全体は6000円ですねですから妹のもらうお金これを 2.5 倍したら6000円になるこんな式ができますよねつまり妹の金額かける2 5がこれ6000円だから妹のもらう金額は 割るこの計算で求められるって分かるんですね6000割 2.5 これを計算すると2400になるので答えは2400円と、えー、このように計算できるわけですカッコ2番です りんごが63個みかんが45個ありますそれぞれ同じ数ずつ余りがないように分けて袋に入れできるだけ多くの子供に配りますこの時一つの袋に入れるりんごの個数は何個ですかとこういう問題ですねりんごが63個みかんが45個あってりんごはそれぞれに同じ数ずつね みかんはこの45個をそれぞれみんなに同じ数ずつ分けるとそしてできるだけ多くの子供に分けたいこうありますで同じ人数に分けるのにこの63と45これを割り切れる数の人数つまり約数の人数分だけに分けるさらにできるだけ多く とあるのでその中でも一番大きな数の人数ということになりますよねこれは63と45の最大公約数これを求めなさいと言っているんですね最大公約数の求め方いろいろあるんですけれど一番簡単なのはまず63と45を比べて小さい方の45の 約数を並べてみるとその中で63を割り切れる数を見つけていくとその中で一番大きいのが最大公約数だとこういう見つけ方もありますけれどここではすだれ算という方法を使って、えー、解きたいと思いますすだれ算というのはまずこの63と45を横に並べて書きます6345と。 これを割り算していくんです、ね、で、すね63も45も割れる数を見つけますまず小さい方の数から見つけていきましょう、ね、3で割れますからこれ割り算の印こういう風になりますでここに3って書きますそして63の人には 63÷3 これを計算した答え21こう書きます 45の下には 45÷3 この答えの15を書きます次にこの2つの数を見てやはりこの2つの数両方とも割り切れる数を見つけますここでもやはり3ですねこれを同じようにこう書いて3とここになりますで 21÷3 の答えを21の下7と 割る3の答えを15の下5と書きます7と5になりました、ね、7と5どちらも割り切れる数というのは1しかないですよね1ではあっても結局この答え同じになっちゃうんでここでやめます、ね、1以外で見つけるということですねこの時この縦に並んだ3と3これをかけると これが最大公約数になるんですねつまりサザンが9ですから9が63と4 5の最大公約数ですでこの時袋に入れるりんごの個数は何個ですかと、ね、このりんごの個数63を9袋に分けるので 63÷9 これを計算します 実はもうその答えはこのすだれ算の中に出ていますよね 63÷9 をやった答えはここに出ていますですから7ですねですから一つの袋に入れるリングの数は7個とこうやって計算できるわけです、えー、すだれ算だと何人に分けるかというときサザンが9人に分ける みかんは1人いくつですかって言ったら45の一番下見て5個ずつとこのように分かるんでこの方法これで計算する方法を覚えちゃうとすごく楽にいろんな問題が解けるようになります次は3番と4番に移りますカッコ3ですスポーツ店に行き定価の 10% 引きでバッグを買ったところ 消費税が 10% かかって代金は4950円になりましたこのバッグの定価はいくらですかとこういう問題ですねまず最初 10% 引いてもらったそしたら今度は消費税が 10% かかっちゃったこの部分に騙されてしまう人がいますあセ 10% 引いてもらって 10% かかったから元に戻ったと思っちゃうんですねだから定価は4950円 こう出しちゃいいけないんですでは実際にじゃあ100円のものを 10% 引いてもらったら 90% だから90円になりますよねこれに消費税 10% ねっかかった場合90円かける 1.1 を計算すると99円でしょ100円に戻らないんですよですからこうやって 4950円で元の値段には戻っていないということですこういう場合この文章の通りに一度式を作ってみましょう、えー、バッグの点価を四角と置いてまず 10% 引きの値段を出します 10% 引いてもらったんで 90% で買ったということで四角 ×0.9 こうなりますね それに消費税が 10% かかったんで払うお金はこれに 1.1 をかけますこれが4950円だったということでこんな式ができましたさらにここの部分をまとめていきます四角かける 0.99 イコール4950となりますよね 四角に、つまり定価に 0.99 をかけたら4950円ですから四角を求めるときには4 9 5 0る0 9 9こういう式になります。これを計算すると5000になるのでバッグの定価は5000円ですよと。 このように求めることができました。では四角の四角の括弧の4です。藤井さんは 1.5 キロメートルの道のりを毎秒3メートルの速さで走りました。何分何秒かかりましたかと、えー？このような問題です。この 1.5 キロメートルと毎秒3メートルここの単位まず見てください。 道のりの方はキロメートル速さの方はメートルを使っていますよねですからこれ単位を揃えなくてはいけません速さがメートルなので 1.5 キロメートルをメートルに直します 1.5 キロメートルこれは1キロメートル1000メートルなので1500メートルとこうなります道のりは1500メートルと求めるのは時間ですから 時間は道のり割る速さでしたねですから1 5 0 0る3計算すると500になりますこれは毎秒3ルなのでかかる時間は500秒こうなりますけれどこの質問の方で何分何秒ですかと聞いているのでこれ500秒では答えはダメです ですから何分何秒という形にしましょう1分は60秒なのでまず5 0 0六6 0をして8余り20となりました60秒が早くあってあと20秒余っているよとねですからこの8は分ですよねつまり8分 と20秒ということで答えは8分20秒このようになるんですね今回は静岡県富士見中学校の令和2年の算数の「大問の2」これを解いてみました今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました ではまたお会いしましょう。さようなら。